舞踊の会でございます。え本日はお寒い中、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。空田さんでは、今年あの4月、5月とにイベントをやらせていただいたんですけども、今回は第3弾となりまして、新日本舞踊、あのよさこい踊り、わっしょいというね、大人舞でやっております。第1部が日本舞踊、そして第2部、第3部がよさこいとなっております。どうぞ。 暖かくしてねご覧になっててくださいよろしくお願いいたします。それでは一、えー、曲目入りたいと思います。季節はねもう先取りということで桜を咲かしてしまいました。今日は可愛いお二人さんがね、えー、桜をねちょっと見に行くってことでこちらに来ています。 よろしくお願いします。かわ い, いお二人さんです。はい、お二人さんによります。さくら踊ってまいります。ちょっと風が強いのでね、皆さん。防寒対策大丈夫でしょうか。しっかり。ね、えっと、寒ですね。でもお天気が良かったから、本当に良かったです。 と色々と予定よりも風が強かったってことでね、ちょっと様子見ると分かるんで、黒, 黒い支度をした方が見えてるけど、見えてないっていう感じでね、そんな感じに見てもらえたらと思うんですけどもね、黒子さんがいらっしゃいます。ちょっと押さえておりますすけどもねね、えっと、そうです、ね今日は オーのいはい、お, お願いしますもちゃん、ちょっと桜をね見に来 て, きてくれる you、mm -hmm.